昨日北九州市でブラック解放同盟の久坂坂院長の親戚の久坂浩輝っていう方が講演会をやってましてねそれで講演の中で鳥取ループとかね神奈川県人権啓発センターっていう名前をねガンガン出してたそうです。で内容はもちろんねあのチャンネルはねこう公共団体みたいななんかそういう名前を装って動画を流してると。それにね なんか同調するような人まで出てきて困ってると。だから、この神奈川県人権啓発センターでやってることは差別なんだっていう意識を広めていかないといけないっていう。まあ、概要としてはそういう内容です。ちょっと差し障りがあって、なかなか資料とかお見せできないのが残念なんですけども。最近このチャンネルの登録者数がね。実は増えてるんですけども、熱海市のね。土石流であの動画系列企業が関わってたことが原因なのかな？と思ったらそれだけじゃなくて。今部落開放月。 っていうのをね四国とか主にあと九州なんかの自治体がやってるんですね。でこれは同和対策事業特別措置法の制定を記念して毎年やってることでただ特措法が切れて20年近く経ってるのにいまだにこういうことをやってるっていうのはかなり時代錯誤なんですけどもそういうことなんです。でそういうい場面でこのね ネットでのブラック差別っていうことで自転車だ と, だとか神奈川県人権啓発センターの名前が出されてるんですねそして実際講演を聞いた人の反応っていうのはもうぶっちゃけるとほとんどの人は無関心ですねそれは。だって日頃人権などのうはとか興味ないのに無理やり動員させられた自治体の職員とか企業の関係者がほとんどなんだからもうただね一部の人はやっぱり日頃から そういうい解放同盟だとか同和団体の相手をしててでまあバカじゃなければもうもうドロドロした世界だなっていうのは気づいてるんですよほんとくさいしこんなことでね本当にこに人権問題が解消するのかって言ったらねそれは相当怪しい話 で, でそれで実際講演を聞いて「で鳥取ループってなんだ神奈川県人権啓発センターってなんだ?」って言ってね 検索するとこの youtube のチャンネルが出てて、内容を聞いてみるといや、別に本当のことを言ってるだけじゃないかとで、近くの部落なんかも。なんか出てて面白いなっていう人もね。一定数いてで今回ね。限らずね。前から実はそういう人にね。僕は遭遇する人ことがあるんですね。その感覚は全く持って正しくてね。ほとんどの人の関心ってね。多分部落問題に関してはぶっちゃけ部落どこにあるんだと。 そそのの正確なな場所を教えてほしいとか、まあその辺りなんですよ実際この神奈川県人権啓発センターでもその手の動画の再生数が多いわけだからやっぱそういうことだと思うんですよね。なおかつねこの人権啓発のための講演会と称してその個人のねあるいはまあ民間の会社なんかのね悪口をへんとしゃべるっていうこと自体がまずおかしなことだと思うんですよその常識的な感覚からして。 それで今ご覧になってるこの動画多分ねそういうブラック解放月間のこの人権啓発集会だとか講演なんかでこの神奈川県人権啓発センターだとか自転車とか鳥取ウープとか知ってそれで検索して見てるっていう人がまあある程度いると思います。じゃあそういう人はねどうするべきかっていうとそれはやっぱチャンネル登録であのいいねボタンですね。 あのグッとなこの指が上向きになったボタンを押すっていうことですね。そしてこのチャンネルを広めていくと、でそういう講演とかがあったらできればねこの携帯電話なんかでこう録音してですねその録音をこうこっそりね自転車に送ってもらったりとかですね。あとはこ の, あの自転車のサイトでこの連絡先あるんでねこの講演の資料なんかをねこっそりね送っていただけると大変ありがたいです。もちろんそういうのをねむやみにさらしたりしないので差し触りがあるならこう差し触りがあるっていうふうにイメして。 いただければそんな闇コモに公開したりとかしないのでぜひね私もその啓発されたいのでその啓発資料としてぜひあの提供していただければと思いますあもちろんね資料とか出してね論評してほしいって言うんだったらそういうこともちゃんといたしますのでなんか情報提供していただける際にはそういうね質問なんかも一緒に添えていただけ る, いただけると大変ありがたいです ブラック問題の講演会ってねなんかもう感情的な内容やもう曖昧な内容ばっかり で, でぶっちゃけもうカルトじびててねあんま気持ちのいいものじゃないと思うんですよねだからもうあれが差別だこれが差別だとかねそういうことを言ってあと個人情報保護とかそれでもう具体的な議論ができないしもうみんな言いたいことも言えなくなってしまってるんですよねそんな状態でなんか講演だのなんか討論だのやったってそんなもん成り立たないわけですよ。 じゃあ、何の意味があるかって言ったら、行政関係者や企業の関係者に対する脅しですよね。ブラック問題とか同和問題って、こんなややこしいもんなんだと。で、それで、このね、明白に脅したりしなくても、その同和だのブラックだの匂わせるような人が来たら、企業としてはあ面倒くさいなって言って、尻込みしながら対応するわけです。で、そういうことの組み合わせが、岩民の土石流みたいな結果を生んでいるわけです。本当にね、前も言ったけど、このブラック同和。童話 人権啓発っていいうのは本当にろくでもない結果を招いているだからねもうああいうものがねおかしいっていう感覚はすごく正しいんでねもうこの際だからこのね神奈川県人権啓発センターをね盛り立てていただければと思いますということで是非ねチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。